皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月19日、新しいレベル115の武器を物色していました。鎌については、攻撃力、回心率、攻撃魔力のどれかだと思っていましたが、デスマスターに持たせるなら呪文発動速度だと考え直しました。デスマスターは、アタッカーじゃなくてヒーラー運用なんですよね。攻撃魔力を上げてベギラゴンとか撃っても、大したことありません。 というわけで、この梅尽くしがこの値段なのは安いですね。魔剣士に持たせる鎌はどうなのだという話ですが、魔剣士の主力武器は鎌ではなく片手剣です。魔剣士は、基本的に左手に盾を持たせた方が良さそうな感じがするからです。というわけで、魔剣士の片手剣は、攻撃力より回心率を選ぶことにしました。なので、ここはあえて自分で錬金することにしました。そして、ブーメランですが、これも回心率の方が良さそうな気がしますね。 本音を言えば呪文発動速度の方がいいですが、それはパルプンテ錬金になるのでしんどいです。改心率を狙うということで、これも自分で錬金することにしました。頑張って自分で錬金した結果、片手剣もブーメランも、なかなか上出来な錬金効果がつきました。変なパルプンテがつかなくてよかったです。あとは錬金石を使って整えます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。